習ったことを実践する自分には問題はないという否定否認をやめて問題を認識することがまず回復への第一歩であることは分かっていますしかし自分にはコ・ディペンデントや AC としての問題があるとただ認めているだけでは次への進歩はありません本を読んだりミーティングに出たりサイコセラピーに行ったりテープや CD を聴いたりなどインフォメーションを集め知識を得ることが次のステップであることは分かっていますところがただインフォメーションを集めるだけでは次への進歩はありません実践が必要です習ったことを行動に移していきましょう自分で体験的に経験しなければ血となり肉となりません